はい、えっと、ありがとうございます。えっと、4つ目の質問について、えっと、最初の部分、えっと、大学がオープンされた後も、時々同じ授 業, が授業があったらいいと思いますかどうしてです か, どうしてですかについて少し、えっと、言いたいと思います。えっとまあ、時々はあった方がいいと思います。えっと、やはり、えっと、そういう傾向に な, りがなると思いますので、えっと、学生たちも教師たちも、あ それに、えっと、対応していかなければならないということになると思いますので、私も、えっと、あその協力していきたいという点で、えっと、授業はですね、例えば週に5回あると、えっと、そのうち 2, 度2回ぐらい同じ、えっと、授業をすると、えっと、その場合、同、え、じ、っと、授業は直接同じいう形という形ではなくて、その授業に関して えっと、事前に教師がと資料や課題を出してくれれば、そのオンライン授業は、とオンライン授業のとテーマというかと、オンライン授業の流れが少し短くなり、そのネット環境や停電などのと問題が少し減っていくと思います。はい、以上になります。えっと、プーバラ バ, バルさん、よろしくお願いします。はい、ヘさん、ありがとうございます。 アリーさんが言った通り、オンライン授業で勉強するのはちょっと難しいです。実際の授業では、あオンライン授業では、ネットに依存することが多いです。オンライン授業でネットの依存しないような状況の方がいいと それに、先生たちが、学生たちに協力してもらい。ああ、協力してもらい、活動をさせたら、もっと勉強が楽しくなると思います。小室さん、よろしくお願いします。はい、あ、ありがとうございます。えっと、えっと、またオンラインで、あ独学の機会が増えると思いますが、教科書やコースの以外。 勉強するためにどんなツールが必要だと思いますかのつで話したいと思いますあ。えっと、読みのために必要なツールは Word、Excel、Google、g o o g レンダーなどが大事だと思います。それから、えっと、予定や授業、えっと、の予定や時間の予定などでも 予定やメモの整理も大事なスキルだと思います。はい、次、シェルフィさんお願いします。はい、皆さんありがとうございます。もちろんアポーダーさんが言った通り Google Drive ググとかグ o o g l e とかメモを取るのとか、こんなスキ ル, とこスキルがとっても大事だと思います。でも、もう一つな いいいと思います。検索エンジンスキルです。例えば、勉強に役立つサイトとアプリを調べることです。例えば、今私たちパネリストの私たちは今、日本語を勉強していますよね。そして、受賞のアプリとか、例えば作文の書き方、日本語で作文の書き方を説明するサイト。こんなことがとても大事です。 とはい、改善策のスキルも大切だと思います以上ですありがとうございます